はいどうも、ライフのさんです今ですね私はタイのバンコクにいますで今回ご紹介するお店ですけども朝ごはんを食べたいと思っていますで朝食食べる場所はこの後ろにあるガパオライス屋さんですね B 級グルメでガパオライスといえばここがちょっと有名なところと聞いてますのでどんな味なのかっていうものを食べてみたいと思っていますで場所なんですけども BTS のフロンコン駅 から降りて徒歩で大体3分ぐらいの場所にありますで、こ の, あのガパオライス屋さんはお昼になるとすごい混むっていう情報で朝ごはんだったらお客さんがちょっと少なくていいっていうところだったので朝ごはんでこのお店をチョイスしましたなのでこれからお店の方行っていきたいと思いますじゃあ行ってきます のガパロライスになりますこんな感じですね目玉焼きが乗ってこれを鶏で作ったガパオですねはい、になりますで、もう一つはこちらの豚のガパオライスになりますこれはね日本人の方にはガパオライスになるとこちらの方がよく見てるガパオライスになると思いますで、次にスープですねネギが入って多分中に入ってる大根かな 上、ね<音声>ね、のの<音声>そんなに入ってるわけじゃないですけど。赤いトーマル いいです、どうだろう、お願いします。<音楽><音楽><音楽><音楽> ういますで中に入っているなんか大根みたいなのを入れてるんですそ ますいませ、うんこっちはあんまり辛さを感じられない。うん う青友がしかなと思ったんですけど、などういうこと 見じゃあ、仕掛けないガパパ麺ねこれはこれでやっぱ来た感じがあるなぁうん、こんな感じな鶏ガッパですはい美味しい美味しい美味しいですではですね、うたさんのガパオライス食べてみました実際に食べた感想なんですけども豚と鶏のガパオライス豚の方がやっぱ味が良かったです 私的にはパオすすごい美味しかった で, すで塩加減が本当に絶妙で味薄すぎず濃すぎずでガパオのお肉の方もフライパンで調理した時の火加減ともすごいちょうど良かったですで皮ゴとのバランスのマッチングとあとライスのマッチングの方 も, もすごいバランスに取れていてすごい美味しかったですねで鶏も美味しかったんですけどどちらかというとこのまが 多分豚の方が好きななのかなと思いますでもうはすごい珍しいんでねこちらの方に来られた時は鶏のガパオライスもぜひ食べてみてくださいお値段なんですけどもお水が10バーツでガパオライスは50バーツだったてですね5 0バーツですまあ200円いかないぐらいですねお水含めるとはいなので非常に安くて美味しいガパオライスです。たお店の名前は2対さなんですけども バンコクに旅行に来られたとか何かの用事でこちらの方に来られた時は是非こちらのカ パ, パオライスを味わってみてくださいでは以上になりますそれでは最後までご視聴いただきありがとうございましたこれからもですねタイバンコクこれからその後に行く方や タ, タイの観光地域のね関連を、えー、紹介していきたいと思っております なので、タイの情報を知りたい方は、ぜひともチャンネル登録の方をしていただければなと思っております。以上になります。それではまた。バイバーイ。